あれハハハハハハハハハハハはいということで皆さんこんにちはキアですということでなんと今さっきね、えー、友達のユウくんから電話があって、えー、田んぼにすっぽんがいるという連絡いただいたので 今から彼がいるところ、彼のね、家の近所に行って、えー、そのすっぽんを捕まえて食べれたらいいなと思ってますいや、急遽すぎということで、えー、今から彼の家に今向かってる途中ですでは行ってみましょうあっマジやんマ ジ, わマジやんあっ マ, ここマジやんあって、うん のとこ追って、て、うんうん、逃げてきたすごいマジでこいつはうまそうこいつはうまそううわもう逃げようとしてるすっぽんはねマジで首が長いからうわなんか足の付け根をなんか持つみたいなてか小学校の時もよく釣ってたりしてんだっど小学校の時もよく釣ってたりしてんだっす噛み す, <笑><笑>すぎやろ な, な、どうやって食べるすっぽん鍋ああ刺身刺身 いや、すっぽん鍋や鍋<笑>じゃあすっぽん鍋しましょうかじゃあ材料買いにかではレッツゴートライアル<笑>はいーということで改めましてキアの大冒険やってまいりました<笑>ということでね<笑>今日の朝のバタバタから、えー、まあ少し経ってあの緊急チームをご用意いたしました<笑>よいしょよいしょ はい、グーあのあとね早速スーパーに行って、えー、食材を買ってきてなんと今日はねすっぽん鍋をしていきたいと思いますやっしゃ ー, わ ー, わーそれでは、えー、早速このすっぽんちゃんをね生態観察を始めていきたいと思います勉強の時間だよまずすっぽんはねこんな感じでございますじゃんすっぽんはこんな感じですね まあカメと比べて甲羅がものすごくね柔らかいですすっぽんはものすごく首が長くて伸びたらマジこんくらいになります、えー、でねあの噛まれたら危ないのですっぽんは持つ時はねここの足の関節のとをグイって持って、えー、こう持てばね絶対噛まれる心配はありませんそして見てくださいこの水かきあすっぽんはねカメとかカメ、まあ、よりもあの水かきがすごくでかくてものすごくね早く泳げる すごいよねカッパみたいやんねえカッパみたいその通りあと爪もねものすごくスルいのね。多分これ引っかかれたら結構いたんじゃないですかねうんいたあおもう赤いのつきましたいたということ で, <笑>でスッポンはね噛みつ、一度噛みついたら雷が鳴るまで離さないって言われてるんであの本当に危ないので、えーまあ、気をつけましょう はい、はいはい、ではまずすっぽんの歴史とねちょっと特徴についてお話ししていこうと思いますまあ見ての通り、えー、すっぽんはねカメとヘビとかと同じような爬虫類、えー、すっぽんはね恐竜時代からねほとんど姿が変わっていない動物の一つですねすっぽんの料理の歴史っていうのがものすごくね長くて、えー、3000年前からまあ主に中国で、えー、食べられていた高級食材ですね紀元前1046年からもう存在したと言われていて えー、まあ州の時代ですねまあ、紀元前1046年から紀元前256年ぐらいまですっぽんのね料理専門店が、えー、まあ多くあることになってすっぽん人と呼ばれる役職、えー、がねあったということですいやかっこいいですねすっぽんね漁師みたいな感じですっぽん人ねすごいですねそれほど中国とかでは、えー、ものすごく大切にされていた食材でございます 当時のすっぽん料理は皇帝や貴族、まあ、上流階級の、ね、人間ですねしか食べられないくらいの高級、えー、食材でございました、えー、3000年以上前から中国では、ね、皇帝が食べてきたすっぽん料理ですがなんとね都内で一度すっぽんをぐって暗殺事件があったそうですやすっぽんで暗殺事件はすごいですね、まあ、それほど高級な食材です、まあ、今もねあのスポンは1万円ぐらい ではまずすっぽんをさばいていきますかということでえすっぽんといえば、えー、一番ね有名なのが、えー、生き地ですね生き地、うんえーまあ、すっぽんの首を落としてそこから出る血をね、まあ、焼酎だったりオレンジジュースに入れて、えー、飲むという、えー、ものですあのすっぽんの血ってものすごくねあのコラーゲンと栄養価そしてね何よりもね清欲剤の効果が<笑>あるみたいなんですよ<笑><笑><笑>だからねもう今日はね、えー スッポンの生き地をオレンジジュースで飲みたいいと思いますそれでは、えー、早速、えー、さばいていきますはいということで、えー、首つかみましたほんとこんくらい長いんでものすごくね首長い動物です、えー、それではさばいていきますはいそれでは、えー、すっぽんの命に感謝して、えーまあ、すっぽんの生き地とオレンジジュース、えー、飲みたいと思いますこれ乾杯、はい うわ感想1つだけ言うていい?<笑>「We are カシスオレンジ」「カシスオレンジ」<笑>「マジマジ」<笑>や「カシスオレンジじゃない?うん」いやんかいやあお待って今面白いこと気づいたんですけど、うん、カシスってものすごく鉄分が入っててあの鉄の味なんでほんとにカシスオレンジっぽいんですよね、うんうん、おいしいねえうわ不思議多分だからオレンジと混ぜるんじゃないかな、うん、もしかしたら分かんないですけどあ、青木んどうしたの いやすっぽん<笑><笑><笑><笑><笑>の血は勢力剤効果があるので皆さんお控えめにということで、うんえー、早速さばいていきましょうよっしゃ<笑> はいといととうことで見事にさばき終わりましたいやすっぽん難しいねということで、まあ、一応さばけたんですけど、えー、そこまで綺麗ではございませんえエクスキューズミ、はい、では肉の部位を紹介していくとここの2つが前足、えー、ここがね後ろ足ですねでここがだし用に取った首と、えー、こっちがあのーまあ、後ろの方のしっぽらへんのお肉でございますそしてこちらが甲羅です甲羅の食用の なんかコラーゲンたっぷりのビーでございますそれではみんなお腹すいたよね鍋を作っていきましょうツっポンってねあのまあ皮のまあ甲羅とかにあの薄皮って言ってねこの皮の上に見えるかな 本当にちょっとした膜があるんですけどそれがとても食べにくいのでお湯でね今からそれを剥いでいきたいと思いますでは沸騰したまあ本当とはたぶ70度ぐらいなんですけどお湯を入れていきますはいそれでは膜を剥いでいきますあほらほら剥げてきました膜がね、えー、取れてきますこの膜をすべて取っていきます ははいではそれではね早速鍋にしていきましょう今回使うだしはブーンということで昆布を入れていきたいと思いますじゃんということでこれおしゃその前におしゃれでしょこれ見てあの知り合いの方が最近 YouTube で使いなさいって言ってもらった、えー、鉄鍋でございますいやありがとうございますかたじけないということで、えー、火をつけていきましょう それとなんと、なんすっぽんのね、えー、首の骨をだし、えー、と元にしてだし、えー、を取っていきたいので入れますイン見てこれもうまそうじゃないどう柔らかそうお肉柔らかそうそれでは、えー、30分ぐらいだしを取っていきましょうはい、はい、ではねだしを、ね、取ってる間、えー、野菜を買ってきたので野菜を切っていこうと思いますでは 包丁が一個しかないので、協力して切っていきまーす。一人ずつやろう。<笑> ではで、えー、30分ほど経過しました出汁見ていきましょうわあうまそうわあ美味しそう見てこの黄金色に輝く出汁。やっぱねすっぽんと昆布と椎茸も入れたんですけど、えー、とてもとても美味しそうな出汁に出来上がりちょっとちょっと香り嗅いでみましょううんうまあ、そうはいそれでは食材を入れていきましょうではまず固いものから入れていきますね それでは、すっぽん入れていきましょ う, うえ、これはヤバいってうもう私たち貴族じゃないですか、ね、わわすごいヤバいこれは貴族飯しニャこれが野生人 EX ま、ん見てくださいできましたーおーい<音楽>できましたすっぽん鍋 よ, よっしゃーではねまずは食材そのものの味まあ何もかけずに食べていきたいと思いますカッパいただきます じゃあお肉の方から行きますかやばいですいただきますいきますおー、ハワイニーズえ、やばおやばっ待って、うん、マジで美味しいまやば本当にここまで美味しいと思うんやったなんかあっさりした鶏肉みたいな感じが、ね、する ね, ねへー あでもなんかプルプルしとなんかうん分かるスッポンってコラーゲンが多いことで有名なのでやっぱそのコラーゲンがマジで伝わる歯ごたえがいいぞほらコーラの方を食べていきましょう見てこのプ ル, ルプル、うん、かか い, <笑><笑>いただきますや う, ーやこうん分かるかいいただきますやばうんんかわ食べたことない感じやねじゃあ分からん何か歯応えが分からんこれ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 <笑>昆布だしそしてしいたけ濃厚なるすっぽんの香りがたまんねえ<音楽>いや待ってうますぎて誰も話してないやんあああああああああああああああ 今日はとても美味しいすっぽん鍋でしたキアポイント十。ああーわーお1キアポイントな今日のおきあまあ今日ね